演武開演どうも私のつれづれなる日常演武さんですよねはいそのいうわけで本日は違う。ファミリーマートのプリプリエビの和風パスタサラダを食べたいともに和風サラダっていうことはやっぱり今までのサラダどうか違うのかな下のお野菜とかは特に変わったところはないので和風要素は海苔とドレッシングのようですねそれではチャンネル登録をどうかよろしくお願いします はい、準備できましたすでにニンニクの香りがドレッシングからかなり効きてますねではいただきます 何か物足りないのからうーん和風っていう割には 和, 和の要素はのりだけでちょっと和風とは違う気がしましたねパスタが入っているせいか野菜もちょっと少なめで物足りなさはありました確かにエビはプリプリしていたのですが もうちょっと野菜が欲しかったかなそして和の要素も入れて欲しかったかなと思う部分がありますのでこちらも点数とさせていただきますご視聴ありがとうございましたコメントしていただけると嬉しいです全部閉演パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします